にジャニーズグループキングアンドブスの平野紫耀が出演。メンバーからの垂れ込み暴露に慌てふためいた。四角ごとを、ほんまにやばいんちゃう番組は平野の天然、ぶりに焦点を当て、徹底調査。芸能リポーター井上孝三氏のモノマネタレント井上翔大焼けみ子から、メンバーの長瀬くんからの垂れ込みが入っている。と、長瀬角からの告発情報が届いていると明かされる。 司会のフットボールアワーごと置きもといも、ほんまにやばいんちゃう、と平野を煽り立てる。四角楽屋でギターの練習で井上より、先月楽屋でメンバーがギターの練習してたら、と話を聞く平野は、目を左右や上下にキョロキョロとさせながら記憶をたどる。その後、弾けないのに弾けるキャラでやたら指導してきた、と暴露された。 平野は岸、騎士、騎士ユーくんができて、僕ができないのが悔しい、と悔しさのあまり、あたかもできるかのように言ってしまったのだという。具体的に何を言ったのかを問われた平野は、次、B、M、でしょ、次、1、でしょ、と言っていたとのこと。後藤は、1、なんてないよ。第1話か、と後藤から突っ込みを喰らい、照れ笑いを浮かべていた。 四角楽器演奏できる視聴者はネット上でギター弾けないのに弾けるキャラで指導してくるのかわいすぎんそしてそれを長瀬が垂れ込み入れてるのが最高といった感想を投稿していた。なお楽器についてはこんな調査がある。 調べや編集部が全国10ケラ60代の男女1732名を対象に調査したところ全体の 44.3% が楽器を演奏したことがあると回答している。小中高の時音楽の授業などでリコーダーを吹いたり、あるいは習い事としてピアノ教室に通っていたという人もいるのかもしれない。